皆さん、こんにちは。これはプログラミングチャレンジ第6回グラフパツ2最短経路。で、この最初のビデオが SSSP についてお話しします。では皆さん、今回の授業が、えっと、主に、あの重み付きのグラフの最短経路については、あと、に関するアオグリスムを説明します。 まあ、あの、3つのビデオに分けて、最初のビデオが SSSP。つまり、一つのソースから最短経路を探すこと。これはまあ、主にダイクストラ法とベルマンフォード法を説明します。で、2つ目のビデオがオーペアショーテストパフ。オーペアショーテストパフということが、複数の頂点から最短経路を行うアーグリスムです。まあ、これはフロイド・ウォッシュルを主に説明します。 最後はフローについてのアゴリスム。主にフォールド・フォーケソン法とエイドモンド・カープ法を説明します。ですね。まあ、それぞれのアゴリスムに対して、なんか、あの、課題、あと、競技プログラミングに出る問題の説明を行います。では、あと、SSSP についてを行きましょう SS。SSSP の問題を定義します。SSP の問題が、 G えっと、GV のグラフがあって、で、VS、ソースの頂点から、VT、ターゲットの頂点までの、えっと、経路を探す。そして、その経路の、えっと、辺の重みの足し算が、まあ最、最短ということですね。まあ、あと、重み付きではないのグラフですと、まあ、すべての辺が 1, つ 1, つ1つと考えられるので、 BFS、幅より探索の方が結構、まあ、十分使われるアゴリスムです。ですね。BFS を VS から始まると、えっと、BFS が全ての頂点が距離優先で、えっと、まあ、ビジットしてますので、まあ、あの、VT をたどり着いたら、VT の、えっと、経路が、経路のサイズがわかります。 で、これが、なんか、えっと、重みなしの SSSP の、えっと、BFS の実装。まあ、先週の、えっと、BFSS とほぼ一緒ですよね。ただし、なんか、コーストだけを返すことになります。でも、あの、変に重みをつくと、問題が面白くなります。ですねな。なぜかというと、えっと、幅より探索。 幅より優先探索の方が間違っている回答が見つかるかもしれないですね。例えばこのグラフですと、幅より探索で、えっと、えっと、まあ、えっと、経路を調べると、まあ、e が最短経路になるんですよね。Q ですね。ですが、実際の最短経路が ste ですよね。s から t が6で t から e が2ってなります。<咳>では、この場合はどうすればいいですか 多分多くの方が知ってると思うんですけど、えー、と最短経路の基本となるアオゴリスムがダイエクストラ法ですよねダイエクストラ法って何ですかっていうと、まあ、簡単に言うとグリーティー法なんで す, です、ね、つまり、えー、と今度が、えー、とソースからの、えー、とミニマルの距離の濃度をあと、まあ、ビジットするということになりますですね まあ、ダイクストラは実は実装方法はたくさんあります。最初 に, ク最初に書かれた論文では、こ の, この実装が正しいということがなかったんですよね。数学の説明だけがあったので、実際のコンピューター上の実装がまあ い, くいろいろなできます。まあ、あの、一つの簡単なやり方は、えっと、BFS の Q を PriorityQ で書き直す。 で、そのプライオリティ Q が、えっ、ー、と、グラフの、えー、のパスの重みの足し算に、プライオリティにすると、えっ、ー、と、次のノードが、えっ、ー、と、経路の短い、えっ、ー、と、なんか、距離の短いノードから次を visit することになります。なお、えっと、例えば C++ の STL のプライオリティ Q を使うと、あの、プライオリティ Q から、 あと頂点用あとアイテムをディリートすることは結構コストがかかります。で、そうすると、あのそれを失い、なんか、ノードのコストをアップデートする時、えっときに、そのコストをアップデートせずに、ただなんか新しいノードを入れるだけです。ですので、プライドリティ5が R ノードまでの道が複数があり得ます。ですね。 でも、それでも、なんか、自動的に、えっ、ー、と、もう、ビジットされたノードを捨てちゃうと、あの、それでも、オゴリスムが正しく起動します。ちょっと、例を挙げます。まあ、これは、さっきのアイディアの、レイズスキッピングで、プライオリティ Q で、えっ、ー、と、GC++ のダイエクストラの実装です。で、まあ、これは、あの、ノードですね。このペアが、最初は、えっと、ソースからの距離。 で、次は、銅の頂点をビジットする。で、それは、プライオリティキ q u にします。ですね<咳>。で、あの、最初の頂点、あの、ソースをプライオリティキ q u にパッシュする。もちろん、ソースですから、えっと、距離が0です。で、プライオリティキ q u が、まだアイテムが残ってる間に、えっと、まあ、上を取って、ですね。 で、上がまだビジットしてない、あと今度ビジットするの頂点となります。で、えっと、その頂点が、あと、距離より大きければ、えっと、今までの距離より大きければ、えっと、まあ、無視する。今までの距離より小さければ、あ、もっと短い距離を見つけたしたっていうことですので、それをビジットします。ですね。で、その、あビジットしている頂点の、 すべての辺を取って、で、えっ、ー、と、新しい、えっ、ー、と、距離を入れます。えっ、ー、と、急に入れます。で、それだけを、あと、繰り返します。ちょっと、シミュレーションをすると、はい。最初に、えっ、ー、と、2から、えっ、ー、と、調べてますですね。 2から調べてると、プライオリティキューで9が0で2をフィジットする。で、2をフィジットするときに、プライオリティキューこれをリムーブして、で、次は、えっと、距離2で1。で、あとは距離6で0。で、あとは距離7で 3をビジットします。これはまあ、あと2をビジットしました。で、9のトップが距離2で1ですので、次はこれをビジットします。ここの、えっと、ここのグラフですね。で、1をビジットすると、あの、まず3、3の辺を見ると、この距離が5ですね。7より小さいだから、ここに、9に、あと、5、3。 を入れます。あ、もっと早いですよね。ここですよね。ここに5、53を入れます。92ですね。で、あとは、えっと、64も入れます。ここは6、64を入れます。で、次、9を見ると5、53が一番短いですので、えっと、3をビジットします。で、3をビジットすると、えっと、 4までの辺がありますですね。でもその辺が3プラス5が8なので、もう、とここは8が入ってますので、8が入らなかったか。そっかそっか、1をビジットするときに、あ、これは8ですよね。すみません、ここ8、8、4だったんですよね。1からビジットすると。 で、3からビジットしても同じく8、になりますので、新しい、新しい頂点をプライオリティ級に入れません。ですね。で、次は0をビジットします。まあ、これをビジットしました。次は0をビジットします。6、0だからですね。0をビジットすると0から4の1の辺があるので、その1プラス6が7になりますので、えっ、ー、と、7、4がプライオリティ級に入れます。 で、次は、えっと、73をビジットする。でも、3もビジットしたし、で、3までの距離は5になりますので、これは何もしない。で、次は74をビジットします。で、4の距離をアップデートします。で、次は84をビジットします。でも、4をもうビジットして、距離が 7, 7ですので、何もしない。そして、なんか全てをビジットしました。これは、なんかそのプライオレティ級思向のダイクストラの実装となります。 もちろんあの、グラフが入力で、でまあ、A から B の経路だけを見つかると、あまりそんなに面白くないあの競技プログラミングのチャレンジになりますので、実はあと SSSP のあと競技プログラミングチャレンジが何かの難しさが入っています。何かのコツが入っています。その一つのコツが、えっと、まずグラフの組み方ですよね。 あの、どうやってどのグラフを組むかを考えないといけない。例えば、今週の宿題の中の一つの例を見てみましょう。これはフルタンクという問題です。で、フルタンクが、なんか車を、なんか車で旅行してドライブするときに S から T まで行く。でも S から T のコストが距離じゃなくて燃料のコスト。燃料を買うコストです。 で、燃料買うコストがいくつかの、あの、サービスエリアがあって、それぞれのサービスエリアの燃料のコストが違います。で、サービスエリアとサービスエリアの間の、えっ、ー、と、距離もあります。ですので、例えば、このグラフを見てみましょう。サービスエリア S からすると、燃料が1リットル4円となります。ですね。だから、N から、S から直接 T に行くと、 5リトルがかかりますので、4×5 が20。だから S から T の直接のコストが、ここで、えっと、5リトルを書いて、コストが10になります。で、えっと、S で燃料を買って、上のケールで行くと、1、2、7ですよね。7×4 も結構28だからもっと高いです。一方、例えば S で2リトルだけを買おう。 それはコスト8。で、B まで、B のサービスエリアまでいて。で、B のサービスエリアで、あと5リートルを買う。B のサービスエリアの燃料コストが1なので、1×5 が5。なので、このパスだと、あの、コストが8プラス5が13。ですね。もっともっと安い、安くなります。ここちょっとなんか数字が、ここ数字が違いますよね。気のないしないでください。 ですので、なんかこう、ね、この上のコストが安いなんですけど、このコースを計算するときに、変異の重みだけじゃなくて、変異の重みと燃料のコストも考えないといけない。これはどうやって、これはね、SSSP なんですけど、どうやって解くんですか自分でちょっと考えて、今度を、えっと、解き方を説明します。では、えっと、解き方をちょっと説明します。 まあ、あの、前も言ってたんですけど、グラフの作り方によっては、えっ、ー、と、問題が、問題の解き方が作ります。やっぱり、グラフはこのままでダイクストラを使えないんですけど、このグラフを変更すればダイクストラを使えるようになります。ですね。まあ、まずは、えっ、ー、と、Vertex VI、つまりなんかサービスエリアの I を複数の頂点に、えー、と変更する。ですよね。VIF。 VI0 とか VI1 とか VI2 とか VIC までです。ですね。これは、と何の意味かということか、サービスエリア i で VF の燃料が持てる状況になります。で、こうすると、例えば VI0 から VI1 に行くと1リトル買うと同じですので、このコストがそのサービスエリアの1リトルのコストとなります。 ね、V0 から VI0 から VI3 が3リトルを買うコストとなります。ですね。で、こうすると VIK から VJK-WIJ の頂点の辺があります。つまり、えっと、サービスエリア i k リトルの燃料からサービスエリア J に行くと、まあ、距離の燃料を使います。燃料が 3,、えっと、距離が3であれば K から K マイナス3の変があります。ということが、なんかそのサービスエリアの間の使われる燃料となります。で、えー、っと<咳>、この辺のコストが、えー、っと、実は、とここは コ, コスト WJ って書いてるけど、コストはゼロですよね。これをちょっと間違えてますね。はい、これはコストゼロです。 で、このグラフを作ると、えっ、ー、と、ダイクストラができます。ですね。まあ、これはダイクストラで、プログラムは簡単に書くことになるけど、えっ、ー、と、コスト、えっ、ー、と、頂点の数と辺の数を増やすので、それを気をつけないといけないですよね。なんか、頂点と辺の数を増やしすぎると、あの、計算コストがかかりますので、えっ、ー、と、それをちゃんと考えましょう。 実際にのなんかちょっと変更を見せましょう。ここが、頂点が4つがあるので、その頂点が S と A と B。この辺だけを見せます。ですね。このどところだけを見せます。で、例えば C が、 えっと、5までだけを説明しますね。C がキャパシティ、燃料のキャパシティです。C が5ですので、S が6つに分けます。0と1と2、3、4、5ですね。A ももう1つに分けます。 0,1,2,5。B も、無一に分けます。0,1,2,3,5。じゃあ、ここで、ここだけで、えっと、18の頂点がなりました。結構増やしましたですよね。で、まず、えっと、S の間のコスト。S コストが4ですので、この辺を作ります。0から1、1から2、2から3。 3から4。で、このちょって、この辺のコストが4。燃料のコストですね。だから見てる通りに、0から1行くとコストが4。1から2行くとコストが4。2から3行くとコストが4。次から S から A。S から A の距離が1なので、S5 が A4 につないでます。S4 が A3 につないでます。こんな感じですね。 で、0が A に行けないと い, いうことです。で、A が同じく、こういうふうなことがあります。で、このコストが6となります。で、同じく A から B が、これすべてコスト0ですね。これもすべてコストロ。で、これを見てる通りに、 S か S0 から S2 に行って、S2 から BA1 に行って B0 まで行く。で、このコストが8となります。ですね。あの、S0 から1行って B にって、B0 から B1 いて0いて、このコストが10となります。で、こういうふうに、このグラフを作ると、なんかこの問題でダイエクストラを使えることになります。 じゃあ、ダイクストラでは、ちょっと問題がありますですね。その問題が、えっと、マイナスの辺が入っているとき。前回の、えっと、ダイクストラの実装が、マイナスの頂点が、マイナスの辺があっても対応できますが、そのマイナスのサイクルがあった場合だと、そのプライオリティ Q が、そのマイナスのサイクルはどんどんどんどん上に置いておきますので、先の実装が無限ループになります。 で、例えば、もう、ビジテルしたものを、もう一度来ると、絶対ビジットしないとしたら、そうすると、他の問題が出ます。それは、えっとル、マイナスループがないけど、マイナスの辺があれば、えっと、間違ってる答えが出てきます。マイナスのループに、えっと、無限ループにならないし、マイナスの頂点を正しく、えっと、ハンドルすることのダイエクストラの実装はとても難しいです。ですね。 ですので、えっ、ー、と、他のアオゴリスムを紹介します。これはマイナスのループがあっても無限、えっ、ー、と、アオゴリスムちゃんと終わるし、正しい答えが出るの、ベルマンフォード法っていうアオゴリスムです。ベルマンフォード法がダイクストレイルちょっと高いアオゴリスムですね。V×E のコストです。でも、あの、基本的なアイディアが、あの、ベルマンフォードが Q じゃなくて、フォアループで終わります。 必ず v-1 回で、えっと、の inner loop と、で、outer loop が e 回で、で、必ず v る e のループになります。で、アイディアとしては、あの、距離がゼロで始めて、で、そのゼロプラスループの数で、えっと、あと、増やします。ですよね。距離の、距離のベクターは、なんか s がゼロで、それ以外は、えっと、無限、えっと、インフィニットとなります。 で そ, れぞれのあとそれぞれのイテレーションで、えっと、その距離がもっと広げま す, です、ねであと。例えばこれは普通のグラフで普通のグラフにすると S が0 で, でそれ以外は無限となります。 で、四つの頂点があるので、ループが三つです。ループ0とループ1とループ2です。で、えっ、ー、と、辺が四つなので、それぞれの辺をアップデートします。ですね。辺がアップデートするのは、えっ、ー、と、まず sa の辺と、そして ab の辺と、そして bt の辺と、そして st の辺ですね。 じゃあ、それやりましょう。s plus sa ですね。この s の距離が0で sa のコストが1なので、ここのループで a が1になりました。で、次は、えっと、ab。a が0、a がコスト1で ab がコスト2なので、b のコストが3になります。次が bt。 b のコストが3で bt が1ですので t のコストが4となります。で、次が st.s が0で変が5で、でも t はもう4なのでこれは何もしない。で、これで終わりました。で、1番目のループが同じく。sa がまあ1ですので全然コストが変わらない。sb がもう3コストなので変わらない。で、こういうふうにこのグラフだとまああの 一番最初のイテレーションで、一番最初の反復でもうあの収束しましたので、コンバージしましたので何も変わらない。ただし、こういうふうな無限ループがついているグラフの場合だと、ともっと面白くなります。で、同じく、 4つ の, の4つの辺があるので、3つの反復になります。で、ここはコストが0で、ここはコストが1で、これは無限で、このコストも無限で、で、このコストも無限となります。で、辺が sa の辺で、ab の辺で、bs の辺で、で、be の辺となります。 で、すね。で一番最初の反復だと sa が a のコストがマイナス -2 ですね。で、えっ、ー、と ab が ab のコストがマイナス -4 で bs は s のコストが -2 となり、えっ、ー、と、マイナス -2 となります。ね、マイナス4プラス2で be のコストがえー、と2となります。あと、マイナス2となります。 で、2回目が同じくすると、えっと、A のコストがマイナス2とマイナス2がマイナス4になります。で、B のコストがマイナス6になります。で、S のコード、コストがマイナス4になります。で、無限のコストがマイナス4。で、同じく、これはマイナス6になって、これはマイナス8になって、 ここもマイナス6になって、ここもマイナス6になる。で、これで、えっと、ベルムフォードが終わりました。でも、なんかどんどんコストがマイナスになるので、マイナスループになったかもしれないと思います。ですので、もう一回やります。もう一回やるとコストが変更することが気づけます。 なんか、このエクストの反復でやると、コストが変更すれば、グラフには、えっと、なんていう、そのマイナスのループが存在する。っていうことが、えっと、わかります。ですね。あの、そうすると、実際のマイナスループが入っているグラフが、最短経路の定義がないんですよね。なんか、その悪問題になりますので、 あの、実際には、なんか、このベルマフォードで、グラフにマイナスループがあるかどうかを、えっと、認識することができます。じゃあ、SOSSP のまとめです。まあ、グラフが重みがなければ BF、BFS が結構早いですよね。ダイクストラが、えっと、OA プラス VlogV。 重み付けですね。ログ g v がなんかそ の, あの pq のコストです。ただし、マイナスのループのあ る, ある場合だと、あの、なんていう、その、止まることが保証ができないんですね。逆にメルマン・フォールドが、えっと、マイナスループを、えっと、ディテクトに、えっと、検知することができます。まあ、その他もいろいろなあとアゴリズムがありますが、 この3つでよくなれるとよく実装すれば、あの、グラあと SSSP の最短経路問題はいろいろ解くことができます。では、このビデオの終わりです。皆さんありがとうございました。